はい、抜けました。この先行きの緊張感のね。おおちょっと待って雪だぞ。お大丈夫か？おいおいおいおいおい大丈夫なのか？これ雪だぞ。ってえー。ちょっと待って大丈夫？雪だよ。マジで山梨これは、えー。ちょっと待ってえー。ちょっと白いって。えー、ゼロ度じゃん。<笑>寒いわけじゃん。 ゼロだよゼロだこれはやばいよ滝沢ダムの次はですね仮坂トンネル広瀬ダムだっけな山梨県側ですねそこまで行っちゃいましょうおー綺麗だ 満、ま、々とね、水を蓄えてますね。いやー、山だね、当たり前か、当たり前だけど、山だよ。さあ、あと数キロで、枯れ沢トンネルなんですけど、見てください、ちょっと 霜, 霜なのかな、これ雪なのかな、雪だよね、これね。 ちょっと積もってるというかね。すごいな。今気温5度って出てますね。そりゃ寒いわけだよ。電熱をつけるわ。相当寒いっす。でもまあある程度ね。電熱もうフル装備で来てるんでね。快適にね。走れてますけどね。 やっぱちょっと凍結注意って書いてあるのはちょっと怖いね大丈夫だけどね今の時間ならね昨日雨降ったりとかしてないから大丈夫なんですけどもう雨の日の次とかはもう無理だね こ, こね走れないねいやーかなり登ってんなこれうわっ4分じゃん路面の温度か いやでももう雪雪だなあのあの斜面とか雪だなあれ<笑>いいんでしょうかこんなとこ走っていて奥地飛トンネルなんだこれ路面マイナス3度まあまあまあ嘘でしょ<笑> 坂トンネル6二2 5入りまーす<笑>ここから入ってる来るんだねどこで山梨県に入るんだろうちょうど中間地点やと思うんだけどなこっち側には料金所ないんだねいやこれ意外と登ってんな スピードが出ないもんな。登ってんだろうなわかんないけど。お、なんだ今あ山梨入ったか。入ったぞ山梨県。ということでね埼玉県と山梨県はお隣です。<笑><笑> 埼玉県と山梨県はお隣同士ですよ。 行あましたーこの先行きの所あはあはあはあはあはあはあはあはっはあはあはあはあはあおいおいおいおい。はあはあはあはあはあはあはお い, よ い, よ い, よいおいおいおいお い, い。あはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあ 広瀬さんも行けんのこれ。うわ雪待ってるよ。はい。百円でお願いします。えー、あ、百二十円で五十円ください。はい はい、ど う, もうわ、サミー、このね、道の駅、水戸見に行くんですけど、その前にね、広瀬ダムに行ってしまいましょう。よし、行っちゃえ、行っちゃえ、行っちゃい雪降ってえ。ええちょっと待って 大丈夫雪だよマジで大丈夫なの本当にいやめっちゃビビるんだけどこれ大丈夫いやいやいやいやいやいやええあの辺白いから雪山雪山っていうかええこれ相当さえええ山梨これはええっつばえっええちょっと 白いって、マジで、おいおいおい、マジかよ、ちょっと待てよ、恐るべし山梨、えー、あそこの仮坂トンネルを抜けて、こっち側と埼玉県がで、ほとんど気候が違うけど、一歩、一歩こっちの方が寒いし、一歩雪降ってるし、すげえ怖えー。 えっどうなってるどうなってるどうなってるどうなってるいや怖いぞ橋の上は濡れてないから大丈夫だと思うけどうわ 怖, いい怖いえうわ怖えよえちょっと待って怖いよ大丈夫風強っえー、怖 西沢渓谷。あ、バイク通ってる。あ、どうも。えー、バイク通ってるか大丈夫これが何これが道の駅んこれ違うな。こっち違うぞ。あ、えこれがこれが三富か。これが道の駅三富だ。なるほど。でもここ来るから。ここ来るから、一回ここスルーして、ここスルーして、 して広瀬ダムに行っちゃいましょうさあもうすぐなんですよね広瀬ダムもうすぐだよねあと 1.5 キロうわーびっくりしたこんなに白いと思わなかったようわー寒い何度なんだろうこれ いや向こうがと全然違うから、これ。向こうは5度でしょ ?4 度とかじゃん。あ、これが、これがダムがせき止めてる笛吹き川ね。間違ってないよね。笛吹き川ですね。あ、見えた。見えたよ。おお綺麗だなぁ。 右方向はい、来ましたよ広瀬ダムと書いてありますねさあ、行ってみましょうどんな感じでしょうかえ、こんな感じ<笑>あ、こんな感じあ、これが広瀬ダムねはいはいはいはいはい、はい、歩行者はいけると え、ちょっと待って、これだ。え。これ。ちょっと。この水たまり。凍ってるから。<笑>大丈夫なの、俺。ツルツルです。ツルツルです。<笑>危ねえ、危ねえ。 危ねえよはい、ということでねえ広瀬ダム、この空気感でしたそれではですね、道の駅三島に移りまして、猪のラーメンを食べてですね、帰りたいと思いますよし、いやー、寒いよ。 まあ道の駅三富 1.5 キロ。わあ腹減ったし寒い。とにかく温まろう。電熱つかて で, でも寒いわ。うわ風強いだから寒いのか。 はい、やってきました道の駅みとみあちっちゃい駅だねここ止めちゃっていいよねここに一応バイク置き場みたいな自転車券みたいなのあるけど雪が積もってる<笑>ここは。 ちょっと普通に駐車場に止めよう土産物をねちょっと売ってるぐらいで食事するところ休憩のするところはですねあのもう冬季閉鎖されてます<笑><笑> あったまれるかと思った、ね、まあご飯も食べれるかなと思ったけどあったまれるかと思ったけどそれもできないっていうねいやこもめちゃくちゃ寒いもうこれはやばいよ寒さがやばいこれはやばいよあウインカー出せねさあもうね 仮坂トンネルをもう一回取って帰りましょう。これ今普通車見たら720円もすんのこれ。原付だから70円なんだね。ちなみにここ仮坂道っていうんだね。いやー、ここはやべえぞ。うわ、怖えーなー、これ。通ってはいないんだけど怖いよ。 こんだけ寒いと怖い。えー、0度じゃん<笑>寒いわけじゃん !0 度 ゼ, ゼロ度これはやばいよえー、今昼間、どっぴる間だよ、今 !13 時30分 !0 度やべえよここはダメだよ、来ちゃ やべ も, もう手がじんじん、グリップヒー出してでもジンジンても手、じんじん冷たいからね、今の道の駅でちょっと、ね、ネット取って、グローブ取って、おしっこしただけなんだけど、もうそんだけで手がもう冷え冷えで冷たくて、感覚ないもんね。やべえ、ここはやべえよ、やっぱ普通車が740円だ、720円ってこっちは書いてあったけど。 これ多分古い情報が何かで値上げしたんのかねきっとねそうしたら原付きってすごくない10分の1だよ70円だもん<笑>すごいねああこんにちはこんにちは いいね、はいよいしょ、はい、はあっ出てった。 いい mm -hmm. よし。あぶねよし どうもー。いやー、手がかじかんでどうにもなんな、ね、い。あー、手が冷たい。 おはい、埼玉県に入りました。さっきね、長い下り坂注意っていうね看板があったので、やっぱ向こうから埼玉から山梨行く時はずっと上りなんだね。スピード出ねえなーと思ったんだけどね。こっちは超スピード出ます。長い下り坂。3% の勾配。なかなかだよね。スピード出ねえわけだわ。 うわー、一度になってるよー。えー、こんなところ、滝が流れてる、滝が。すげえ。うわー、崩れてるというかね。沢沢だよね、もうね。うわー怖えー。白く光ってんのが怖い。 融雪剤なの分かってても怖い。